はい、それでは。早稲田大学踊り弔い様の。3の、えー、紹介をさせていただきます、えー。チーム紹介文読みさせていただきます、えー、私たち早稲田大学踊り弾らいは北は北海道、道南は高知まで全国各地を踊り狂っている学生よさこいチームです、えー、見てくださる方に元気。感動衝撃をお届けすべく、日々熱く泥臭く活動しています。 ぜひご、ご覧ください。それでは、えっと、2つほど、えっと、質問させていただきたいと思います、えー、まず1つ目、えっと「タギレという演武名ですけれどもこちらの演舞の、えっと、魅力を教えていただきたいと思いますはい私たちは関東のよさこいチームひ、まあ、いては日本のよさこいチームの中で最も熱いチームになりたいそんな目標を掲げて、えー、活動しております そんな、えー、この小鳥侍は、えー、今年全部暑さをテーマに、えー、向き合ってまいりました、えー、一人一人の暑さというものは千差万別でそれぞれの熱いたぎる姿をぜひ目に焼き付けて見ていただければと思いますはい、ありがとうございます、えー、あと2つ目、すみません、えーと、チームの魅力を教えていただきたいと思います。はい えっと、私たちは踊り侍結成して21代目ということで、えーまあ、この21代目踊り侍のみんなはとても温かく、えー、日々活動しており、えー、1年間のテーマである「緑り」というテーマが今に全力になるというテーマでこの1年間向き合ってきております。はい、ここのの原宿のこのスーパーパさこいも今にに全力力なるそしてお客さんをキュンと魅力させ 利用させるというテーマに日々向き合ってまいりましたぜひその姿をご覧くださいはいありがとうございましたお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします 踊り侍2020人いざたきれ声は任せろ踊りは任せろ21 本心大の自分の姿か。 がかかったときふと雨が降り注ぐ名もなき花は陽だまりを探し一滴の想いが頬を濡らすあなたはあなたのままでいいんだよここがあなたの咲く場所だから ありがとうござい侍です。